今回の後半はこのコーナーからプリコネ大喜利こちらはいわゆるネタ投稿コーナーナです今回は「主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた?」の特集です、うんうん、初特集なのですが皆さんトップギアで送ってきてくださってはありがとうありがとうございますでは早速プリコネームすぐるさんからの「主様は見たプリコネの舞台裏」 誰が何いす、ねまあ、ちょっとなんかこう何かうん肝に銘じて思ったから<笑>でも打つことはやめ<笑> 強いんだもん、うん、じゃあ続きましてプリコネームサフランさんからの主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた強化ピーマンは無理ですが実はパプリカなら食べられますなんて今さら言えないです可愛い可愛いよいい よ, いい よ, いいよ食べれるのはいいことでもん い, いいことだ よ, い, 本当よ い, いいよいいよパプリカの方が 美肌にはいいからそうなんだーー<笑><笑> そ, うよそうなん だ, だから美が 食, 食べましょう、うん、食べようえー続いてプリコネームノワールさんからの「主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた?」語尾に全部ニヤをつけるのんかもう疲れちゃったなーと愚痴る玉木あっ あキャラだったキャラだったのかの。頑張ってたんだ。今まで頑張っ無理しなくていいよ。無理しなくていいよ。もいいよいいいいでもずっと聞き続けたい。聴、うん、きたいところはあるけど無理しなくていいよ。うんうんうん、<笑>ではでは続きましてプリコネームわしわしわしべイさんからの主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた？ミヤコ。プリンが大好きなキャラを何年もやるのは辛いの。 そろそろタピオカが大好きなキャラに変更したいの流行ってるからな流行ってるからな。飲みたくなっちゃったのか な, な, のかな、ね、美味しいですからねタピオカはいいよ<笑>勝手にいいなんかプリンタピオカみたいな<笑>、うんたねたね、そうそうプリタピオカプリン、うん、タピオカプリン作りましょう作りましょ、うん、じゃあ続きましてえこちらもプリコネームわしわしわしべえさんからの主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた リマ夏にアルパカの着ぐるみを着て戦うのはすごく辛いわ給料も安いし、本当に嫌になっちゃうあ、えっと、着ぐる、着ぐる、おなー着ぐるお給料もらってやってくれてたのあなたも安いの今の時期暑いから気をつけていただきたいー本当に、ね、ーえー、続いてプリコネームノワールさんからの主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた はあ、そろそろ人間ドック行かなきゃと自分の肝臓を気にしだしたゆかり行かなきゃし<笑>みるわねこれねん大事だみんなも行ってねちゃんとね、うん、そうです ね, ね、うん、ではでは続きましてプリコネーム新田さんからの「主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた?」しずる 本当とは弟くんのこと全然タイプじゃないんだけどお姉ちゃんキャラをキープするために頑張らなきゃああそう、えー、お姉ちゃんあ痛い痛いた痛い 今,、ね、今のところっちい<笑>全然タイプじゃないってこんなにきついんです<笑><笑>今までのあれは何だったのじゃあ続きましてこちらもプリコネーム新さんからの「主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた?」<音>リノ 本当はお兄ちゃんのこと全然タイプじゃないんですけど妹キャラをキープするために頑張りますちょっと来なさいあ<笑>ちょっと姉妹そって<笑>姉妹そろってちょっと頑張ってまでいいよ、うん、そんな寂しいけどうーん寂しいタイプじゃないんだな<笑>続いてプリコネームルリー・ロピースさんからの「主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた?」 夏になると蒸すのよね。とつけ猫耳と尻尾を外すキャル。あっ、<笑>エコーのエコーのマオ<笑>さんのアが入ります、ね。ア<笑>取り外せショッキングだよ。そんな。生えてるんじゃないの？生えてるんだよ。生えてるんでし違うでしょう？生えと か, かじゃない。そうそんなじゃないんだ。サマーカットしてあげるから。 そ う, そう あ, あのそうちょっと短めに切てあげるから気を見てあげるからでは、うん、<笑><ああ><笑><笑>続きましてプリコネーム小野ちゃーん軍曹さんからの「主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた?」<音声>空「ええっ労災降りないんですか!?<笑>ああ」<笑><笑>「ええっ!まあ」「労災降りないんですか!」って言まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま <笑><笑>じゃあ続きまして、プリコネーム、新ラさんからの、主様は見た、プリコネの舞台裏、誰が何を言っていたミミ。ちょっとマネージャー、この料理、人参入ってるじゃない。私、人参が嫌いだって何度も言ったよね。言ったよねい や, <笑>や<がー><笑>こんな、子役みたいなことやな。 はい、言わないか、はい、言わないか<笑>えー、こんなこと言ってるミミちゃん見たら、ミックはどうなってしまうのえ、もう、どうしようショックが大きくて<笑><笑>ショックが大きくて<笑>もうダメかもしれない、立ち直れない、もう入れないえー、<笑>続いて、プリコネームノワールさんからの<笑>主様は見たプリコネの舞台裏、誰が何を言っていた 私、実は、ラジラジ様とか、超好きなんだよね。わかるわかるラジラジ、超やばい。私は、ダイ様。ヤンキーワンク系でマジ可愛いんですけど。と、違う男の話で盛り上がっている。<笑>ちょっと女子、女子女 子, 女子教室の休み時間休みた<笑><笑>いああ。ちょっと楽しそうだな、でも。いいですね。ちょっとわからなくもないな。まあねうんうん うんうん、主様が見ちゃってっからの な, らな処分しちゃうから、うん、ではでは続きましてプリコネームカナリアさんからの「主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていた?<音声>」凛ちゃんが誰よりも先に現場に入り他出演者のためにテキパキとセッティングをしていたあ っ, ぱいっぱいあのあの なんか疲れたみたいになってるのここで頑張りす ぎ, りすぎてみんなのために頑張ってだからかあら今見たくましえー、ということで、えー、プリコネおぎり募集中のお題は騎士、えー、くんが寝込んだどうするプリンセス主様は見たプリコネの舞台裏誰が何を言っていたついに主様にも専用装備実装どんなスキルがついているです投稿お待ちしております